このマスクは医療用のマスクになります。不安で使いたいと思う方も増えてきていると思います。使うようであれば、どうか裏と表はご確認をよろしくお願いいたします。情報共有をいたしますね。厚生労働省から、 マスクが着てない方もいらっしゃると思います三密とは何かという記載がございますので内容のご確認をお願いいたしますまた会話をする際はマスクをした状態でお話をしてください皆様へのお願いです国の中では破綻した国も出てまいりました 日本の中でも倒産する企業が増えてまいりました。移さない努力と移すかもしれないという意識を持っていただきこれから先も注意して行動をよろしくお願いいたします。また日常生活で気をつけることは手洗いが基本になります。 検査結果で異常所見がある方、その他病気がある方、風邪症状がある方、熱がある方については、最寄りの病院にご相談していただき、電話をかけた上で、病院を受診してください。また、呼吸困難や胸の痛みなど、 症状が出た場合はすぐに救急車でご相談くださいマスクについての洗い方について記載がございますのでその内容についてもご確認をよろしくお願いいたしますでは失礼いたしますかなでした See you